はいどうも、ジャパンゆうです本日は視聴者の皆さんにあるお願いがあってこの動画を撮ってますはい、えー、それでじゃあ何なのかと言いますと実は12月にファンが選んだモーニング娘。の本当のベストテンこれをやりたいと思ってますで、えー、となんでこれをやろうと思ったかっていうとまずきっかけとなったのはそもそも僕がこのモーニング娘。のファンになって 最近っていうの も, もうです、ねえー、と以前の動画でお伝えさせてもらったんですけれども、えー、その動画をきっかけにです、ね、ありがたいことに「モーニング娘。」のファンの方そして「ハロプロ」のファンの方からこの曲をこのコメントを見てくださいっていう声を多数いただいてで今僕コメント全部読んでるんで頂 い, いたコメントに書いてあった曲名だとか全部調べて順番に見てる最中なんですけど「あこの曲もいいじゃん!」「あの歌詞めっちゃいい!」っていうのが。 めちゃくちゃゃくってそれでじゃあ本当にそのファンの人たちが「モーニング娘。」のファンならこれを聴けっておすすめの時候のベスト10これって何なんだろうって思ってめっちゃ気になったんですよはいで今僕みたいに最近ハロプロのことそしてモーニング娘。のことを知ったっていう人もいると思いますしまだモーニング娘。の曲に触れる機会が少なくてわからなかったりとかそれでこれからね ファンになるる方もめちゃくちゃゃくいいいっぱいいると思うんですよじゃあそういう方たちにこれを聞けばモーニング娘。の真髄がわかるぞこの曲はすげえめっちゃ好きっていうこのベスト10っていうのがあればもっとねたくさんの方にモーニング娘。の魅力っていうのが伝わるんじゃないかなそれでですねやっぱりまあ僕も結構テレビとかを見るタイプなんですけどテレビってまあやっぱりスポンサーの関係だとか いろんなね兼ね合いがあるからちょっと偏ってるという か, だからいつもなんか同じ曲がランクインしてたりとかえそれって本当にその順位とかいうランキングなことって結構ありますよねでしかも今ってやっぱりアーティストの数がものすごい多くてほとんどアイドルソングとかね女性アーティストっていうランキングであの見ててもベスト10だとしても一人一人の。 紹介する時間が短かったりとととかあもっここういうい紹介してほしいねっていう僕はそれでなんかちょっと残念だなって思ってたんですねじゃあ僕のチャンネルで本当のこのファンが知ってほしい魅力この曲がすげえっていうのを知ってしまえばいいんじゃないかそれでこのベスト10の企画を思いつきましたなので、えー、視聴者の皆さんそしてファンの皆さんにはですねこの11月いっぱいこの期間内に僕のこの動画の コメント欄、ここに1人何曲でもいいんでそいいの曲がおすすめっていうのを書いてくださいそしてその曲をおすすめした理由これを一緒に書いてください一人何曲でもいいんでで必ずこの動画のコメント欄に書いてくださいそうしたら僕はコメントを全部読んでますそしてそれを集計して 12月のこの企画の結果発表の時期に全部を集計したその結果のベスト10これを動画で出しますなのでぜひともですね皆さんに協力してほしいんですはいコメント欄にぜひぜひ書いてくださいそして僕のこのチャンネルこの動画を知ってる人ってまだまだ結構少ないんですよなのでこの動画を見た方は今度「モーニング娘。」の ファンが選ぶ本当のベスト10をやるんだってぜひそう言ってですね、えー、たくくさんんののファンの方にに届くように拡散してほしていんですそうすることでこのランキングの結果を見て新しくその動画を見た方も「あどの部屋っのノクロなんてこんないい曲あるんだ」とかそういうことを知るきっかけになるかなと思いますのでぜひですね皆さんに拡散とそしてコメントを一人何曲でもいいのでどしどし募集してますのでぜひともお願いいたします。 ということでまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time!